お願いしお、ね、<笑>ががいいまーすすモ AKB48 のああ、りとう大大<笑><笑>好好ききだったあ大好きなんですか、うん、え結構聞いてて、はいはい、おー<笑>すごい<笑><笑> <笑>感じが多くて、はいはいはい、今日は来てもらってありがとうございま す, いますこちらこそえっとですね今回はね一緒に何かなんかできるかどうかを考えて、はい、えっとねちょっと変なんですけど、はい、なんかメイド喫茶ごっこをやりたいなと思って、ね、どうですか<笑>メイド喫茶ごっこですかはい私メイド喫茶一回も行ったことないんですよ待ってるえー、嘘っうそ ですよね。ですよえ、AKM4P8 だったから。初めがいいからね<笑>、うん。なんかでも、萌え萌え9みたいな。あ、それも可愛いから全然いける。いきますか。ちょっと恥ずかしい気持ちもあるんですけど。えー、ぜひ一緒にやってみ ま, すょ、はい、ましょう。こうやっても慣れてるからもう全部もう、はい、だんだんだんに。お願いします。はいいや、あんまコスプレもしたことないんで。あそうなんですかお。お任せします。はい、はい、お任かせしてください。<笑>では、行<笑>きます。 着替えに行きまーすえ女の子が女の子に盛り盛り切ってやるんですかそうへーあ確かに基本的にはね、男はあんまり好きじゃないんですようわーこれでも完璧にそうですすごいできました 嬉 し, しいです。今日は楽しんでくださいね。はい、えっと新しい新人のメイドさんがいるんですけど、お、は、願いしても大丈夫ですか？お願いします。イギちゃん、おかえりなさいますこしりんさんは。は い, いあ。こんにちは。可愛 い, い, い, い、ね。こんにちは。<笑>こんにちは。今日はどんなメニューがよろしいですか？<笑>オムライスとか食べたいなっ て, 思って。オムラ お 話, でしたあお話でしたね<笑>お話でしたね<笑>おもらえずあと可愛いドリンクとか可愛 い, い, い, いドイン可愛 い, いデザートと か, か食べたいなって思いました可愛いデザートわかりましたかしこまりました 卵卵を入れれれますい、い作作作りたいですあっはう作れるう作れるうわーいちょっと卵の人が多いっかいおおおおいい形になってる。いい みきちゃんをフラスを作ってなんですけど何が飲み物をお持ちしますかじゃあ、ゆりこちゃんのおすすめのドリンクとかありますかあ、ゆりちゃんのおすすめドリンクはね萌え萌えいちごミルクですじゃあ、それでお願いしますはい、か、はい、しこまりましたはい、できましたで、はい、も美味しいなんですけど、もっと美味しくなるの魔法ーーをかけても大丈夫ですかはい。 はい、美味しくなれ、プリプリ、大んが。にゃん、うん、美味しい。ああ、よかったでーす。お待たせしました、ご主人様。ああ、このライズが完成しましたー。ありがとうございます。どうですかー。美味しそうですですよねー。愛情たっぷり注いで。 動物とかありますか？じゃあ猫ちゃんね。はい、じゃあ猫ちゃんを歌 い, いと思います。大丈夫。猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん、がまれにんにゃ、がまれにんにゃ、がまれにんにゃ。 ファイト、ファイト。もうすぐできます。ああ、あとは。おお。今日の素敵なモエ出の、お、残りのために、チークはどうですか。あ、じゃあ、二人の、チークお願いします。はい、ありがとうございます。では、行きまーす。 ちゃんをやってみたなんですけど、みきちゃんはどうだった？私は、い や, はいやちょっ入っちゃ っ, っごく楽しかったね。なんか本当メイドができそうですよね。向いてるよね。向いてるんだけど絶対クビになれ る, る, <笑>絶なる。絶 対, 絶 対, 絶対すごいなんかでもメイドさんってこういう気持ちなんだって楽しいですね。っだってこれでみんな喜んでくれる。 そうそうそ う, そ う, そうでもちょっとメイドさんの裏側がちょっと怖いなと思いました自分がやってみてあそう<笑>、うん、あでもそうう 本, 本当そうよあまあ本当そうよ<笑>本当そ う, そうこうやって表では「おじゃねとか言ってるのに裏でああ疲れたい」っ<笑>てたかでも大体みんな本当こんな感じ<笑>なんですけど今の特に最近のメイドキッスはねみんなすごく高い声を使ってるわけではなくて<笑>もう理想 だけなんですよ。こういう可愛 い, いってイメージはー本当にそうだけど。イメだけ。そう。今こんな感じなんかスタンダード、うん、昔のような。 えー、っとやり方はね本当少ないんですよめち、えーえー、ゃくちゃだとみんな本当普通でそこまででもないけどそこまででもないけど<笑>そういう時ちゃんとメイドちゃんぽっぽくおやるなんですけどその後はあとはあまた来たねありがとうなっていうのはなんか普通、えー、もうちょっとリラックスしてるのをメイドさんが多、うん、いのイメージなんですよねう これも確かに裏と表が必ずあると思いますいは最近全然行ったことなくてメイドキスさ、うん 今日体験してみてどあ、こんな感じなんだと思ってでもすごくなんだろうな接待というかこう接待<笑>じゃないなん<笑><笑>て言ったら歓迎されてる感じですごくうれしかったです、うん、あ、う ん, あーなんか自分のためにおまじないかけてくれたりとか絵描、うん、い換えてくれたりとかでうれ、んうんうん、しかったねお、うん、お金くれるからな<笑>あ今日結構高いんじゃないですかこれです、ね、ちなみに今日いくらですか総合 これオムライスは1時間チェキ、うん、結構いってる8500円ぐらい<笑>高っ<笑>じゃない安いメイドカフェたとえほんといい感じのセットプラスで4000 あ, あれそれでも4000円それはもうあるそう、えー、4000円もとしては必ずないと思うえー、えーうん、1200円900とか2000とか、うん、でチェキも2000円 ミキちゃんがさっきね三千 000… そう三千円入れて三、まあ<笑>まあ、千円まあ一万まあ一万円一万円一万円かかりましたね価値はあるかもね価値はありますよねでも最近はねメインド喫茶はまだ ま, まだやってるのかなってちょっと でもねたまに見るなんかそれで行く、うんえー、多分すごく昔よりはねちょっとそなくなってるのイメージがある秋葉原に行くと、えー、秋葉原がやっぱ一番多いんですかそうですね必ずメイドキスに行きたいだったらすごく昔からあるお店とかちょっとレアっていうかもうん、このメイドさんはすごいとかのは秋葉原だと思いますねそうなんだ 行ってみたいな、なんか最近のメイド喫茶行ってみたいな、ね、確かに本当のメイドキス行ってみたい、うん、<笑>自分がどれだけうまくできたのか分かりたいああいいですね、うん、あとはいろんなメイド喫茶はね、あのー、テーマとかあるんですよ、うん、だから学校のテーマ魔法少女テーマーアイドルテーマーコスプレイヤーテーマダンステーマーサムライテーマ いろんな…私結構回ってたんですよ結構、えー、回ってた行ってみたいコンセプトカフェみたいなあるへえー。ーでも最近はちょっと気になるのはメイトじ ゃ, じゃないなんですけど男装カフェに行きたいなっていう行<笑>っていたいちょっとあの上司好きんだけど男じゃなくて男装 してる女の子みたいでも あ, あとはあの前言ってたのは「妹妹カフェ」がいたんですよううお兄ちゃんってずっとな感じで「あ姉ちゃん」ってずっと言われて「あお姉ちゃん」って呼んでってな感じ相手が妹みたいなあえん坊な感じだし「あと行きたい」とかなんだろう わかんないでもそういうコスプレとかちょっと手間があるやつが好きかもしれないですねみきちゃんがフリートカフェをプロデュースするとしたらどんなコンセプトのカフェ作ったり、うん、えー、悩むなでもやっぱあのこれはちょっといいのかわかんないですけど、うん、やっぱ AKB を卒業した人達たを集めたあー、うん、あーいねい絶対超人来ると思う絶対来ると思う、うん、だからもういいあの ちょっっっととなんんだろううやっぱ困ってるる人もいると思うんです卒業してどうしようみたいな<笑>私は AKB48、ね<笑>うん、のカフェとかあるんじゃないですか あ, あります ね, ねでもあのねそっちにいると AKB48 の女の子がいるはずだなって思ってたら、うん、あそっかそ う, かそ う, そう AKB カフェっていうのがあって秋葉原に、うんうん、でもそこには AKB の衣装みたいなのを着た<笑>あの あのお店の人が、ええ、ええ、ーリーの方じゃない。方ではないんですけど、でもそこでイベントをやったりとか、まあ、ずっと映像が流れてたりするっていうのはありますよね。えー、あでもいいですね、このアイデアは。はい、ええー、いい ね, いいね、はい。まあ、アイドルカーフェってな感じですよね。うんうん、そうですよ ね, ね、うん。いいやな。<笑>いいやな。<笑>いいや<笑>急に大阪に。<笑>いいやなって。 今日はみきちゃんと一緒にメイドカフェをやってみましたんですけど皆さんはどうでしたか上手だったんです か, でかぜひコメントしてくださいちなみにみきちゃんもねあの YouTube もやってるんですねそうなんですよ、私もつい最近個人チャンネルを始めて お, おるちゃんみきちゃんっていうチャンネル名なんですけどい、えー、い名前そうなんですよ私はあの韓国に今ハマっているので韓国人になるために色々頑張るわなんで笑ってるんですか なん私は変なこと言った<笑>いやでもな、ね、いでもな、ね、い、まあまあまあ、私もね日本人になるためと一緒だからそ う, そ, うそうねジャッジメントはできないなって思った<笑>すごい笑うすごいすごい笑ってるけど私は本当に韓国人になりたいそうなんだ日本人でいいんですよ日本人になりたいから<笑>そのために頑張るチャンネルであそっか韓国語を勉強したりとかずっと笑うじゃん そんな面白い。オるちゃん、ミッチャんはいやいやいや面白そうだな。きっと。じゃあ是非ね。オるちゃん、ミッチャんも見て、はい、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、お願いします。是<笑>非皆さんチェックしてね。